皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月23日、先月チェックし忘れたお着替えリポちゃんが来ていました。今月のレンタル衣装は、うさぎ魔物の装束でした。どうして30分だけなのよう。2時間くらいレンタルさせてくれませんかね。だめですか。そうですか。はい、かわいい。 優勝、外傷、得る圧勝ですね。では、忘れないうちに、今週の DQ10 ショップポイントをもらっておきましょう。このポイントを貯めて、スタンプとトランプを交換しなければなりません。今月の交換期限は3月30日までですので、皆さんお忘れなく。あとは適当に、各種族ごとの衣装を見学して、本日の動画を終了にします。ここまでのご視聴、ありがとうございました。 Thank、you